し, したくないです。76恋人に求めることは特にないです。78トラウマはいや。もうたくさんありますよ。もうトラウマになってることといえば、もう医療ドラマの吐血とかなんですよ。ああだめだ。私血がだめだった。79くせ毛チョコも。くせ毛ですよ。